輪っかの皆さんです。<笑>続いて、a ブロック二組目は。尾身川よさこい和気あいあいの皆さんです。<笑>続きまして、b ブロックの。 お2組を発表いたします B ブロック1組目は水戸藩よさこ入れの皆さんです続いて2組目はチーム「ギエゾー」の皆さんです 続きまして C ブロックの2組を紹介させていただきます C ブロック1組目はカブトの皆さんです C ブロック2組目はカラスの皆さんです D ブロックの2組を発表いたします D ブロック1組目はあまたの皆さんです D ブロック2組目は元気邁進の皆さんです 選ばれたチームの皆さん、おめでで、とうございます。ここでファイナル M 順についいてご案内いたします。ファイナルに選ばれた8チームとシード2チームには先ほど行われたパレード一次審査の際に今回審査対象チーム数と同じ1から29の数字が書かれている29枚の番号札から1枚ずつ抽選により引いていただきました。 この札の札番号が小さい順によってファイナル演武順とさせていただきますそれでは選出されましたチームの皆さん準備の方をお願いいたしますなおファイナルに選ばれたチームの代表の方は音 源, を音源の CD を受付までお持ちいただきますようお願いいたします